の皆様こんにちは、えー。ただいまご紹介にあずかりました東京大阪2拠点で活動しております今ひとたびと申します、えー、先ほどもご紹介いただいたとおりですねひたちの国大阪へ、僕たち初めての参加ということで踊り子一郎大変、えー、楽しみにしてまいりました今日一日、えー、の、えー、盛り上げに一役買えー、るように精一杯兼務させていただきますので どうも最後までよろしくお願いいたします。 お願いします。 「風にもまずおさりここにしめからかにかます」えー 会、私の国をさっぱり、平和屋さんの大会、まとにおめでとうございます。我々も平和へ全部させていただきますので、皆様も平和屋さをそして日本を盛り上げてまいりましょう先の見えない、必見になる。 ありがとうございました